1990年こんばんは、みわです。正月休みも終わりました。初詣の帰りに、初詣も<笑> 寄ってきました。大型スーパーあるんですけど、大型スーパー。<笑>グランド以内って言ってますけど、本当はね、あの、ハウジングランド以内なんですよね。だけど、切るところがね、違う。ハウジングランド以内って、グランド以内、グランド以内って。<笑>でね、そのグランド以内で、店内ね、 あの入ったららいの袋でねタオルの詰め放題バスタオルからペースタオルからキャラクターのタオルとかねいろんな大きさのタオルありましたけど詰め放題があって「おおいやおう と, <笑>とかって思ったんですけどね、特に多分必要ないんですけど挑戦してみようかなと思って選んでたらねハッピーを着た店員さんのスタッフ。 方ですね。じゃんけん大会をするので園内にいるお客さんが集められてじゃんけん大会してきました最初はグーでね始まって速攻負けましたけどねでねあの参加賞としてこれ回りました確かね優勝者は小学生の高学年ぐらいの女の子だったかなお母さんが喜ぶお母主婦が喜ぶ セットらしいですね。残念ながら、一回戦で敗退しましたけど、いただきました。今夜これに使って、温まりたいと思います。でね、まあ、そんなじゃんけん大会してたら、あの、結局、あの、詰め放題のことなんか忘れてしまって、ふらふらしてたらね、すっごくあったかそうなサルコを見つけたんです。運命の出会い。それがこちらです。じゃーん。見てください。これ中、絶対あったかいでしょ。これ。 ね、ボアですよそしてね表はインド麺なんですねほらかっこいいでしょもう着なくても分かりましたこれ私似合うなって<笑>思ったので買っちゃいましたねちょっと着てみましょうかああったかいいですねこれねあの私たまに着物着ますけどあのこの脇の辺りなんかもねこうゆったりしてるので 恐れもね、邪魔にならないと思います。あよかった。買ってよかった。あのやつだったんです。これね、1990円。いいお買い物ができました。<笑>なので、ね、このサルコ公キで体を冷やさないように明日からのお仕事頑張りたいと思います。いいお正月が過ごせました。いないっていいの、の、の。っていう。 動画でした